えー、今日は渋谷区長候補の鈴木哲司さんをお迎えして番組を取らせていただきます。今日は鈴木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お招きいただきましてありがとうございます。いますはい。えー、今回、えー、渋谷区長というです、ねうん、ところに挑戦されると、はい、この何かきっかけっていうか何を思ってそんなふうに。そうですね。私あのー、今までですね大学の教員をしておりました。そして救急救命士を約千五百名ほど育ててまいりました。そして。えー それを育ててる間にですねやはりいろいろ私研究もしておりましたのでいろいろ問題意識を持ってその世の中を見ていくとですねやはりその学術の場、まあ、研究論文学者ですから書いたり学科発表をするわけですけどもやはりそれだけで世の中の社会課題を解決していくというのはもう限界があるんですねで。やはりそこを変えていくにはやはりどうしても政治の力が必要であると。 でそんな中で特に基礎自治体と言われる、まあ、国のレベルでやれること自治体でやれるレベルがあると思うんですけどもちょうどまあそういったお声掛けをいただいて特にこの渋谷という、まあ、ある意味日本の一つの象徴的な街縮図と言ってもいいでしょうここにまあその最先端のものから日本の今の現代のも抱えている問題全てが凝縮されていると思うんですね。そ、まあ、そういっったもののををを、まあ、政治の力をしっかりりと取り入れてそれてで課題を解決 していくことができるならば、これは本当に多くの人のためになるんじゃないかなと、そんな思いで挑戦をさせていただきました。なるほど。はい。あ の, その渋谷区というと、はい。あの一般的なイメージとしてはですね、とても豊かな、はい。キラビヤかな、はい。町だと思うんですけども、はい、えっとその一方で今言ったその人の命とかが、はい。台、はい、が出演されているという、うん、そんなのが、うん、はい。 感じ、お感じになる部分ってあるんですか。そうですね、まあ、あの渋谷の街は若者の街と言われていますけれども。えー、実はこれ高齢者が四分の一ぐらいお住まいなんですね。で、一般的にはそのスクランブル交差点を中心に、えー、渋谷のそのきらびやかな華やかなものを渋谷というふうに皆さん捉えますけれども。 一歩足を踏み入れますとそこには、えー、お子さんからお年寄りまでが、えー、ち, ちゃんと暮らすそれはあの日本 の, その豊かな街があのしっかりと の, のどかな街があるんですね。で今、開発開発で渋谷が進んでますけれども果たして行政がそういう人たちにしっかりと手を差し伸べているのかということで見ますとどうもそうではなさそうなんですね。逆に、はい、今のの長長谷区でで足りなないい部分ううはどこなんでしょうか、はい まあ、あの大企業重視だと思うんですねで外向けの発信はしっかりされていますけれどもでは地に足ついた懲戒単位の催し物それはすなわち私あの危機管理の専門家ですから防災に結びついていくわけですけれどもそういった地盤がしっかりしていないんじゃないかなということをですね感じています、まあ、一つ言 い, 言いますならばその高齢者に優しくない八ペイというものがありますよね、はいはい、であれは推進しておりますけれども すべての世代が使えるものではないんですよね。お年寄りが操作ができないというよう声がたくさん聞きます。あれにはあの税金を投入しているわけですから、はい、一部の人だけが得をして、一部の人たちがその税の恩恵に預かれないというのは、この不公平感をどうしてもやっぱりあの是正していく必要ってあると思うんですよね。うん 横文字が多すぎますね、はい。横文字ね、わけは難しい。ですね。これトイレね。トイレ問題ですね。はい、じゃあ、ちょっとお話、はい、えっ、ー、と、少しまた戻させていただきます。ああ、それで、あのー、見えなくなってね。 で今、今無理やり慌てて、文句が出て防犯カメラをつけるって段階なんですね。はい、で、さらに問題なのは、今、右の方で、これは恵比寿公園の方なんですけど、非常に複雑な構造のトイレ で, で、で唯一女子トイレがあって良かった、多目的トイレはって言ったら、多目的トイレが異様に広くって、その下のに、左側にちょっと便座があるって感じで、ベッドが出るんです。何のために必要なの 何人使うんですかよ、これ誰使うのみたいなあらお休み休むところですか、ね、そ, そのスペースがあったらもっと他のトイレを増やせるはずなのたった2個しかないんで す, んですよ、ね、子供が遊んで臨戦症の隣なのにうんそんなも作っちゃったんですこれは私初めて 唯一女性トイレが2つ右側にあるんですよ、その写真で行くと、右側のその、うんはい、その写真で行くと、女性用トイレがあって、ほっとしたんです、私あ、なんだここは女子トイレあるんじゃんと思って、でえ、2つかちょっとなんえょ、こっちはどうなのかなって、た、うん、まってきったり、よ、は、う、い、に広くて、はい、なぜかベッドがあって、うん、これはどういう意図なのか、わ、うん、か, かい、うんはい、<笑>りました、はい、あの鈴木さん、これ、はい、普通になられたらどういうふうに改革しますか、このトイレ。 これあの多様性がですねを尊重しすぎるあまりにここまで行ってしまったと。まあ 人はもういろいろな意見ありますから、その価値を全部多様性していったら、おトイレ百個でも二百個でもできていきますよ。まあ、そうやはり差別ではこれありませんので、我々はしっかり人権を守る LGBTQ の人たちいる存在も知ってますけれども、その差別と区別は違うと思うんですね。あの基本性として男性女性があるというのがこれはあのまず基礎的にあるもので、そこからしっかりと共有トイレを作る。ですので、女性専用トイレがないというような状況はこれは一刻も早く。 改めななきゃいけないけ一部の区民の女性の方々に非常にこれを迷惑のかかるトイレですのでこれは早急に見直して女性トイレをしっかりと、えー、立, て立て直していくというようなことをやらざるを得ないと思います、まあまたこれまた税金を使いますので非常にこの区民の皆様にはご迷惑かけることになりますけれどもやはり利用者が利用しやすいこういったトイレを作っていきたいと思っていま す, そうです、ね。やっぱり女性はもう 怖くて夜とか近づけでいまああの立正大学 の, あの教授の先生が犯罪機械論ということを言われていてやはり犯罪の温床となるとやはりこれ非常に危ない通りだそうですね、うん、そういった視点から見ても。こういうのがね公共のトイレとして使っ作っちゃうっていう安部健さんちょっとずれてるなと言わざるを、うん ですねうん、あと僕はですね災害の専門家としてそういった視点からこのトイレを見ますと、えー、避難所の国際基準というのがあるんですね、はい、スフィア基準というものなんですけどもこれはですね女性のトイレは男性の3倍最低、えー、維持しましょうとうですのでこれ平時の時に女性専用トイレがないそうすると大規模災害有事の際にどうなるんだということですよね。うん、そうですね、うん、国民だけじゃなくて区で お仕事をしに来てる方、ねはい、家に帰れなくなってしまったときとか、はい、やっぱり公園に皆さん集まってきてその日、ね、そこで過ごすことになると思うんですけど、はい、これだっったらきとと大変な 大, 事なに大変変なことにななにこりますね。うん、普段その映画館とかデパート行っても女性のトイレって結構行列ができるじゃないですか、はい、そこにこの有事になりますと、ね、想像がつきますよね。そうですねうんうん あのまあ渋谷区役所でやっているいろんな仕事あるんですけど区でやっている、ここが不満でこう直したいとかいうなんかか あ, ありますかあの図書館の廃止問題というのはよく耳にしますよね、はいはい、やはりあの文化の触れる場所というのはやっぱり最低限の必要だと思うんですね。まあ、社会圏と言われてますよね最低限度の、はいはい 営む権権利を有すする 社,、まあ、社会権文化ですよねでこういったやはり文化のを廃止してしまうのはど う, どうかなと思いますね、図書館を、ねはい、蔵書今ある図書館の蔵書も随分、私は貧弱だなと思って、はい、もは渋谷区民じゃないんですけど、はい、こうしてきたんですけど、はいはい、渋谷はってずいぶん金ないんだなと思ったんですね、本、うん、も古いのばっかりで、新刊もほとんど入ってきてなかったりとか、はいはい、予算が少ないんだと思います。うん 学校もね、はいここ、渋谷区、小学校、みんなどこも老朽化してます、うん。はい、そうですよね。どうしますか、この辺。やはり建て替え、建て直しもやはりあの20年計画ぐらいで最近やってると思うんですけども、うん、僕はその災害の視点から申しますと、あの避難所ってどこを使いますか。通常、避難所って、はい、体育館ですよね。はいえー、であくまで体育館は体育館なんですよ。 で先進国でやはり避難所を体育館として使っているというのは日本ぐらいのものであって、うん、本来ならば避難所というものを単独で作るというのがこれは理想ですけれどもお金のかかることなので体育館を使うということはやぶさかではないんですが体育館を避難所にしっかりと、えー、転用できるような設計というものもしっかり取り入れて見直しを図っていきたいというふうに思いますね、うん、学校の建て替え立て直しプロジェクトについては。はい、ペットなんかも、ね よく皆さんも聞かれるんですけど、うんはい、ペットを連れて避難したいと、うん、ペッと家に置いておくわけにいかないとペットにもちゃんと命がありますからそういった命もしっかり配慮できるような避難所の運営をしっかりしていかないといけないと思いますし雑魚寝をするというのが当たり前の時代でしたけどもそういったものをないように段、うんまあ、ボールベッドなんか多分あの取り入れている自治体もありますので、うんまあ、そういったところにもより力を入れて、うん、あとは乳児用のミルクですね。はい の赤ちゃんを抱えている人もいますしあとは妊産婦さんの把握がなかなかできにくいというものがあるようなので、まあね、保健所とともに連携してそういった人たちをしっかり受け入れて把握をしていくというようなシステムをしっかり行っていきたいと。これやはり懲戒をやっっっぱりりももととしっかりししかかたものにしていいいなななきゃいけないなと思うんですね、まあ、まさに日本が抱える問題で高齢化の波っていうのは地方だから。 早くて都会だから遅いっていうわけではなく平等に来ますでむしろ都会ほど人口が多いわけですから、うん、高齢化 の, その勢いというのはかなりダメージが強いと思うんですよですのでそこをしっかりしていくということをやっていかないといけないと思うんですねで長谷部さんはなんか今度町会の区割りを見直すというようなことをこの間おっしゃってましたよねあの新聞で。で区割り見直すっていうのは結構大変なことですよねこれ。 コミュニティの解体にもつながりますし、うん、ややもすると崩壊になってしまいますの で, でこれ、慎重に進めていかないと、うん、これあの災害時の一番最小単位のコミュニティですから、はい、ここをやっぱりしっかりと支えてあげるということ、うんうんうん、で懲戒費がやっぱりなかなか集めづらいという声も耳にしますね。大変なんでですよよねいたかととあのよくまたクミンが聞かれることで えっ、ー、と飛行機の問題、羽田空港新都堂ってはい、はいうん、この4年前に始まりましてね、うん、えっ、ー、と北からあのカオって飛行機が飛んでくるんです、はいはい。あれはどうお考えですか。まあお声を聞きますとあの怖いだとか何か落ちたら怖いとか、でまだ航空業界の専門家にもお話を聞いたんですがこれはもうやめるべきだという話がありますよね。ですのでまあ私としてはこれはもうしっかりともう反対をしていくと、いうふうに考えてます。はい、なるほど。はい、あのちょっと聞きづらい質問なんですけども、はい、あれはもう政府 自民党があの進めてきた外国からのインバウンド誘致のための、うんはいえー、羽田空港の発着便数を増やそうということで、はい、新道と作ったんです、ねはいはいはい、それで年間何十万回のャ着回数を増やせると、うん、そこにあの自民党から推薦いただいて、うんえー、羽田新道と反対というのは、なかなか厳しいんじゃないかと思う、うん大丈夫ですか<笑> そ, そ の, あの趣旨はよくわかるんですが、これあの、コロナによって僕、変わったと思うんですよ。 インンバウンドそんな増えてますかと、まあ、これから多分増えていくんでしょうけれども少しここは見直しをして今のところあえてあの危ないルートを通すということは時期尚早じゃないかなともう少しちょっといろいろまた再度いろいろなご意見を聞いて考えたらいかがじゃないでしょうかなというふうふに考えてますねとにかく真上通ってきて本当に怖い、はいねうん、あの僕、千なんか本町2丁目でちょうど真上通るんですけども。はい あの本当にでかいのがゴーっていってね、はいうん、あの氷海氷の塊に落ちてきたこともありますので、先頭になっていただいて、あ、はいはい、の飛行機も、えー、とにかく国に一回一回止めてもらうと、えー、いうことですね。一、うん、回止めてもらって、その人も安全性検証してもらわないと、そうですね。あの氷の問題もなし崩しでどうなったかわかんないまままた飛び続けてるの、はいるんで、えー、何かしてほしいなと思いますね。うんうんえー、ワクチンそうですね、はいうん、あの。 今ねワクチンで大勢の方が、はい、あの苦しんでいる方もいたり、はい、どうなんでしょうこの、うん、国がのワクチンの接種を推進してきましたけれども、もうフェーズは変わっていると思うんですね。で私はあの渋谷区がですね二十三区の一番に先駆けて小学校でのワクチン接種を行った。これは本当にあの。 良かったのかどうかなっていうのは疑問がつくと思います。小さい子供に打つっていうのはですね、これ絶対僕はやってはいけないというふうに思うんですね。まあ、あの、やってはいけないというのではなくて、その。 や権利ですからあの打たせたいという方はそれ内側者に否定するわけじゃないんで打てる人打ちたい人 打, 打ちたくない人それはしっかりその機会の平等を与えるべきだと思うんですけれどもその接種会場を小学校でやるということはおのずとその同調圧力がかかっていて子どもたち「あ, あ何々ちゃんやったのじゃあ私もやんなきゃいけないね」っていうような形で何か強制的にやらせてしまうというようなことが起きてはならないと。 特にあの成人はまだしもその治験中ですからね、このワクチンはですから慎重に本当にこれ進めていけないといけないと思いますそして、子ども、大人も含めてですねあの私が区長になりました接種者手帳というものを発行したいとこれはワクチンそれぞれ打 ち, 打ちますとあのロット番号があるじゃないですかシリアルナンバー、はいうん、それをしっかりと記録していって 将来にわたってこのワクチン政策というもの、この薬剤というものはどういった病気と因果関係があるのか後遺症があるのかということをしっかりと検証していくためにもあのむやむやにするのではなくてこれはしっかりとやっていくべきだと思うんですよね今までともし鈴木さんが区長になられてここが変わる、明らかに変わるというのはどういうところが変わりますか接種手帳を作っていって、はい、やはりっ同調圧力をかけるようなことはしない。 ですの希望者に逆に言えば接 種, あの接種券を渡すとか一律に送るのではなくて、まあ、そういったことも進めていきたいなというふうに思いますねワクチンなんですけど今、渋谷区って情報公開をされてるんですかねあの極めて、えええー、してるんですけどすすごく、ねはいはい、弱いですね、うんうんうん、あのもっと持ってる情報いっぱいあるだろうと思うんですけども、はい、他の自治体と比べると、うん、すごく出してる量が。 少ないですね、まあ、命に関わることですから、はい、例えば男女別がどうなのか年齢的にどうなのかそして、後遺障害はどうなのか副作用がどうなのかお持ちなはずですよね、データをねこれやっぱりしっかりとオープンにしてそして検証していくということがこれは後々、安全な医療を推進していく に, にもあたってですね、はい、自治体として当然なことじゃないかなとい う, ふうに思いますね。そうですねやっぱりちゃんとあるものは、うん すべて公開して、はい、国民が自分の頭で、ね、判断できるような情報を提供するのが行政の役割だと思うので、うんはい。都合のいいものだけが、都合の悪いものなくしちゃうっていうのは、やっぱりやっちゃいけない。うん、情報公開ですね、うん、しっかりと、うん、そして、こ、え、区民の命を守る。が必要だと思います。わ、はい、かりました。はい。はい。では、あの、いよいよ、えー、もう間もなく、はい。区長選、えー、始まりますけれども。はい。はい、お互いに。金子君、<笑>今日応援、に来ていただきまして<笑>、はい、本当に、あの。 楽しい朝でした、はい、ありがとうございまし た, うました、はい、どうもお互い頑張りましょう、はいはい、ありがとうございました<笑>